ももうもう一一杯杯わっしょいわっしょいわっしょいい…いいい気持持ち悪こここんんんんばははの前ごめなされどうぞあれ、あてててきてくで<笑>いいですすよ あ, ありがとうございます。<笑> あの初めての企業案件なのにはしゃぎすぎちゃいましたせっかく機会をくれたのにごめんなさい何でもするので許してください<笑>いいんですよ気にしなくて<笑>まつりさんにお願いした時点でちょっと予想してましたしね<笑>あでも今何でもするって言いましたねえ言ったけどえもしかして皿洗いですか、まあ、それなら1万5000人の農民がいつも何とかしてくれると思うので大丈夫だと思うんですけど の商品を紹介してもらうだけでいいんですよなんだそれだけでいいんですかよかった反省したへりした甲があったわ<笑>今なんて言いましたあっ、もう痛いですじゃあ早速お願いしますはーいわっしょいそいやはい、ということで今日はこちらのお酒を紹介していこうと思いますまずこちらのハクナハクナは 次がこちらの3本のボトルのシングルオリジンシリーズこちらですね「シングルオリジン酒と」と「シングルオリジン酒」理系兄弟というみんなにちょっとゆかりがありそうなお酒をねちょっと気になったので紹介しようと思います理系兄弟は日本一理系な兄弟蔵元が導き出す緻密な脂質設計をもとに作られた食中酒です いかかかがでしたでししししたたょうかみんな欲しくな欲くりましたかこの商品のリンクは動画の概要欄にあるので皆さんチェックしてみてくださいね<笑>わあ、これ一度やってみたかったんだよねーてか店長さんこんなにたくさんお酒作れるんなら私の日本酒とか作れないんですか私もオリジナルの日本酒が欲しい <笑>今日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその前にチャンネル登録は絶対